茨城県つくば市より参いりましたキリキリ舞と申します私たちはユニバーサルソーランをコンセプトに和気あいあいと活動しております楽しんで待って笑うぞとのことですそれではキリキリ舞の皆さんよろしくお願いいたします 披露いたします曲は日本の海賊をテーマにしたオリジナル曲しぶきでございます個性豊かな一人一人の海賊たちが共に力を合わせ大きな敵に立ち向かうそんなストーリーを描いた演舞となっております海賊たちの荒々しくもしなやかな舞掛け声笑顔に注目しながら楽しんでご覧くださいそれでは参ります踊り子気をつけお客様 その準備はいいか、我らが力の見せ所。正々堂々、陣は晴れはい第一弾、迎えるツア 追い風に身を委ね一父の希望が差し込めば当時は再び燃え上がり今波を起こす敵 Cutscene! 踊りを気をつけ見てくださったお客様に最高の笑顔で礼儀、えー